女子駅伝球場の武田戦、夏里奈姉妹が都王子で初タスキリレー、実現順位押し上げ存在感示す。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。武田姉妹にとって初のタスキリレーが都王子で実現した。15日に京都で行われた全国都道府県対抗女子駅伝で、 球場代表の武田千夏、22イコール大発が6区区間6位、妹のリナ、仙台育英3年が7区同8位取り競う。チームは10位で目標の8位以内に届かなかったが、2人で順位をごつ押し上げ、存在感を示した。都道府県対公益伝が姉妹で初めてタスキを繋いだ舞台となった。 全国経験が豊富な姉千夏と全国デビューの妹リナ、小花沢中、山形、仙台育英と同じ道を歩んできたが、4学年違いのため、これまで一緒のチームでタスキー例はなかったという。千夏、まさか同じメンバーでタスキをつなぐとは思ってなくて、本当は違うつかんだと思っていたので、変な感じでした。 姉妹でタスキを繋げるのは最初で最後ぐらいだと思って走りました。リナ、全国で走るのが初めてで、高校では最初で最後の都道府県駅伝だったので、都王子の舞台で走れたのはいい経験になりましたし、姉妹で繋ぐという経験をさせてもらい、新鮮な気持ちで走れました。球場は入賞ラインへの8位以内を目標に掲げていた。 だが、前半区間で波に乗り切れず、ロック千夏は18位でスタート。予想外の順位で焦りはありましたが少しでも順位を上げようと前を追い継ぎが妹だったので走りやすい位置で渡せるように特艦、6位4人抜きの力走で14位まで浮上させた。中継ぎ所で、力まず、楽しんで、とリナに声をかけ、タスキを託した。 ナ, ナクリナは区間8位の走りで上場の全国デビューを飾った。すごくスタート前は緊張していて心臓が飛び出そうでしたが姉に声をかけてもらい少し気持ち的に余裕を持ってリラックスして順位を上げるという強い気持ちで走りました。13位で後続につなぎ、チームの巻き返しに貢献した。 リナは17年の全国高校駅伝で優勝メンバーとなった先夏に憧れ、仙台育英に進学した。2、3年時に同駅伝の登録メンバーに入るも、2年連続で出場はならず。同じ京都開催の都道府県対抗駅伝に対しては、大会前の練習から絶対に走りたい気持ちがあり、3年間の思いを走りにぶつけると強い覚悟で臨んだ。 姉妹揃って土台作りの一年にする。千夏は将来的なマラソン挑戦に向けて一万メートルなど長距離に力を入れていく意向で、リナは東北福祉大に進む。これからも切磋琢磨、切磋琢磨しながら陸上人生を歩む。山田真奈と、